皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。12月5日、今日は皆さんが苦手にされている、ヤマタノオロチたち討伐のワンポイントアドバイスをしようと思います。構成は、親の顔より見たこの構成です。まず、開幕で使うべき特技は、スパークショットです。ヤマタノオロチとオニコンゾウの両方が幻惑状態になるまで、ひたすらスパークショットします。 これだけです。どちらも最初のスパークショットでほぼ確実に減ん状態になるのでわずか2ターンで勝ち確になってしまいますあとはもうどちらから倒してもいいのですが今回はヤマタノオロチを先に倒していますちゃんと比べたわけではないのですがヤマタノオロチから倒す方が楽だと思います 特に何も考える必要はないので、単純に総流打ちを連発していてもいいのですが、この動画のように、チャージタイムのあるスキルを回すと楽しいかもしれません。山田ノオロチが倒れました。これで一安心ですね。あとはもう何も考えずに総流打ちを連発しているだけで勝てます。スパークショットで幻惑状態にしている強さが光ってますね。はい、倒せました。今回のタイムは53秒でした。